るしないそれでは今回の匠見ていきましょうそれでは何二曲皆さん手配を開けてください なん曲は茶の親です石、ね、田さんはなんちゃドラはトン今回の手はあのハイパイで、はい、あの偶数ハイあのタイヤハイが多いハイパイなんですけど、うん、2と8が目立つんですよ孤立で、はい、多いですねこれよくない ね, いねよ1個2個3個4個5個、うん、もう28の孤立があるっていうのは、うん、ダメなんですよダメなんだけど この親が169で僕が89なんで、はい、どうしてもこの親に連チャンはしてほしくない、うんうん、あのやっぱりこの着順の差が M リーグの場合大きいのであの2万点違いますからあなんとかここはひっくり返した形を取りたい、うんうん、あ最終的にねそのためにはここで連チャンされてしまうと今8000点差がどんどん離れていってしまう、うん、それはまずいなっていう思いでこの初 ですから、はい、仕掛けてってうまく間に合いそうならスピード的に、うん、これで高くないんで、えー現状はね、速さが必要なんですよ、うんうん、仕掛けた時は、はい、でも速さがない現状は<笑>そうです、ね、だから動けない現状は<笑>じゃあ出てもまだハ泣けないってことですねで2枚目出ても泣けないが<笑><笑>むしゃらにっていう打ち方は次 親, だ親なんで危険 あのやっぱり次、親は僕の考えでは、あの放重したり、振り込んだり、仕掛け倒れしたりして迎えるのは嫌だ、あとリーチの空振りもちょっと嫌だなって思うんで、精度、上がりへの精度が満たされない限りは攻められないなって、最悪、最悪は小型2人にどっちか上がってもらう分には仕方ないなって、8000 点, の差8000点以内の差で。 次のの親迎えられるのはまあまああしかなって順位の意識はあるものの、はい、今のこの手の形材料だと動いてはいかないしかもこの三郎ちゃんと数値なんで<笑>ダメな両面なんですよ<笑>ダメな両面っていうのはこうなかなかに寄ってないんで<笑>上がりづらいんて<笑>ことですよね、えー、あのもつれた時に負けやすいんですよこれこの8万とかこの2万とか8パーソンに7とか3がくっついてきてくれればスピード感が出るんで動ける、うん 何順目ぐらいまでにそのまま。6順目。<笑>やっぱりこの<笑>、1列目が終わるまでにああ、序盤終了するまでにその、最後の方向性が決まらないならば、うもう泣けない。じゃあ出てこない方がいいんだ、最初は。出制なすねなよ。あ、なるほど。出るなよ。それで行きましょう。さあ、第一質問は、今の熱く語ったの何だったのあと<笑>アこコンだった。これはもう、頑張ってもいいってことですね。これは、一応雀刀と混在。 はい、あのこういうの暗号になったらポンポンっていけるのが一番いいんで例えばイーソー重なって8万重なったり2万重なったりすればポポンとこう、うんうん、うまくいくんで一応パーピンから。イーソーから切らない方が面前でいく場合はイーソーから切るんですけど、はい、面前でいく気がないんで動いていくんであのあ動きやすい範を残す動きならば動く範を重ねたい動きやすい範を重ねたいっていう。 気持ちが強 す, ね、すごいですね、面前と泣きで、第1位だから変わってくるんですね。はいはいはいはい、これはこれ余計なものね。ダブなんですねりでなピンズ・ソーズ4組作んなきゃいけないんで、あオーソドックスに行けば、マンズ、うん、だけどこれ、ポンができるような形になれば、締めたもんなんで、うんえーと、急走がもう2枚出てますから、はい、ここは伸 び, 伸びても悪い街になるんで、パーソン切る。八あ、8, 8と並べていきました。 パ, パパパーだ<笑>次のパーですか次のパーだな可能性ありますよありますからね手配に今回は動いていけるようにこの切り順にしているそうですねでほぼほぼ難は来ないと思うんで、はい、あの次両面系が増えたら難切ると思いますねどこかにくっつけばどうだあー痛い<笑> パ, パパパーでね。<笑> パパにはなりましたねパパパ違いですけどこういうね、はい、薬がんこの手は一二八九のトイツかぶりが痛いんですよ今じゃないですか本当今でしょう<笑>痛い早くもちょっとチクッと刺されたよこのパーピンのトイツをリャンピンで取り返そうかなおっ E ピン場に二枚切れ数ピンが一枚見えているリャンピンは山には残っていそうということでしょうかまあもう最悪でしょうあーベンチ1の受け入れができましたね残すんですか あ, あ、ウーワンなんですか赤入りのルールで。あ、チーワンも動くと、ええ。なるほど。それぐらいこの初の暗黒は味方としてはかなり心強い。まあ何かあっても結局初打てるっていうね。うん、そ, うそうそうそう。最悪ね。3枚あるのが感謝ダメよ。今出ましたけど。<笑>なかなかね、あれだけこう守備もいろいろ考えて仕掛けないって言ってたのに。どうだウーワン切ってます。 えー、これは切れるんですね<笑>一応換算はの形残さない今ね心残りはローソチーだったかな、はい、えっあれですか、えー、2枚目なんでサブローソ親が酸素ローソって手から出してくるってことは結構進行してるんではいうちも合わせといた方がよかったかなああなるほど、えー、じゃあもう次出た時にはあっ引いてきたよかったね<笑> なんかこうあれですねネックなとこから鳴くのかと思ったら両面も交互にあったんですねじゃあスピードを合わせるっていう意味でねしっかりこう周りの速度感体感してるんですねで酸素ロ素を切った後に刃手出だしなんで、はいうん、薬配とんか白持ってる可能性は結構、はいはい、あれ<笑>これは下手<笑>いやー3番先に来て1つペンちゃん先切れよ あもう絶望的だなこれ。たぶチーワン待ち合い良くなってきましたけどね。イーシャンテンになってたはなの。あずチーに 出, 出てきた、はい。もうダメですねこれ。<笑>己の選んだ選択で。こういうね、ダメな人は、はい、選択ミスしちゃダメなんですよ。もうパーピンで一回やってて、はい、次このカンサンマンでやってますから、はい、ウワン切らなきゃサブロワンっていう両面でね、はい、うまくいってたのに。うんうんうんうん、お<笑> でも、まだ頑張れって、そんなふうに感じるんですけど、なんが出てきましたね、かみっちゃん、合わせました狙い通り、統一の候補は、イーソーとリャンピンというふうに残してて、はい、これ、あの数チューピンから埋まったらリーチですね、ね短期でどっちがいいですか、まあ、リャンピンの方がいいんじゃないですか。 伸びた、伸べたの形も最終効果がある急走が速いんで、急走も悪くないんでウソ、はい、2枚目おぉリーチ打てそうになってきました ね, だだだだだしたね打つ気はあるんですもんね、ね今はねもともとネックは仕掛けていったりと思っていたのにたどっちか残ってるんで、マンズは親が来たぞ、とんぎりリーチこれ、で。ドラですね、トーンはね 自敗結構手出しで最後パワーバッと出てきたかまずいね<笑>まずいですねえリンピンは切ったりする未来ありますね全部いくんで戦いますかはい親のリーチを受けていますもう一発はないがテンパイ入るかもう一度引いたチワ1さらっとやはり攻めると決めたら攻めるしかないんだよこれ、うんうん 親の当たり配の本命のところってどこら辺になるんですかねわかんないですね、このカこれね、わ か, かりにくいですよね。老僧は現物。老僧が自分から三枚目になった。でも、小、ま、僧、あ、が微妙ですもんね。いやー、通ると思いますけど。比較的。だから安全なのはリアンピングが重なってくれればいいんですよね。うんうん、リーチ打つならどこで打ちますか、ね、いや、数小僧でしょ、もうこうなったら。のべたん ャンンンワワ枚目チスでも、こういうところはいいですね。同行じゃなく、攻めるところを攻めているといった。勝負なのに引かないって、このもう。チ<笑>レたタイイシャンテン残り順目が少なくなってきた。どこまでいけるか。泣い大体行きます、スッチーピンでたらな。泣かない。チーソ取った。いや、どうしたのいけない。 下交渉がいけないちいそばに出ないで現物で出なければ山にあるんで<笑>あ、合わせては来ていないあ、ポンだ余計な仕掛け入れるなよしもちが動いてだちいそ、ね、見えちゃったこれだったらもう数字ピンチーします動いたんでりゃんぴんですかそしたら、えー、りゃんぴん短期でですが泣けるような灰もまだ出てこないこんなつも。<笑>どうしたの<笑>いや引けないですね 親にって回すなよなぁ。このまま行くとそうですね。この次、どうだローアンも、あっ泣けたぞこれは通風路め。しぶとい男だなぁ。<笑>そして何か出てきました。背景ずれましたね。これで、数値層が頭になってもテンパイ取らないですよ、ね。あっ、あのもう、つもや、つもがないんで。ニャンピンを打ち出すことはないと。はい。食べてテンパイだけでもいただきたい。お来た来た来た。<笑>いいだった。ギリギリの男。 ナイスポン。いろいろ言ったが最後はありがとう<笑>。流局。さあ、今回は、なんと全員テンパイでした。よかった、一人で払うとこだった。いやー、今、ギリギリでしたね。このさ、リャンピンがね、来ないの山に2枚ワンパイにいて。<笑>ね山読みはバッチリですけれども。腹立つねー。ここですね、リャンピン。 スーチーソーも来なかったしスーチーソーもそうですね悔しいさあ今回全員転ン親もリーチーソましたねこれ皮肉だよねリャンマンから来てるところが皮肉だよねこれさあなるほどリャンマンがもう2枚出てるからこう来ると3個なんだけどうはいかないもんね<笑>さあ今回は 全員転売ということで、1000点も増えませんでした。いいんじゃないですかあ、この曲の色々ありましたけど、どっからいいシャンテンだったかっていうと、ここら辺からいいシャンテンだったんだもんね。何切ってからね。頭のない。そうですね。それがこうですから。ダメだな、まだ。でも、時間が稼げたんで。それは何か稼連チャンしてくれたんで。あ、なるほど、曲数が消化されなかった。運は時間によってこう戻ってくるんだよそれ誰に戻ってくるんですか僕に。<笑> <笑>僕に、本当ですか、はい、じゃあ、上がり調子いいですか、はい、これから上がってきます。い正直、ここまで、あの、テンパイさえも、こう、ギリギリのとこあったんで。はい。さよなら。はい、<笑>お帰りになられるとこだった。よかったです、はい、いらっしゃってくださって。はいはい、さあ、では、この、ね、親の。ここ、次。なんか来る。リ<笑>ーチがね、流れて、なんちゃがもう一回ありますからねか。はい。楽しみにしています。<笑>ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。